えっ、ー、とよろしくお願いします。大阪大学の安水義明と申します。で、今日はですね。ブラウザであの rnc のデータ解析を行うということについてお話しさせていただきたいと思います。それから、今日の話の対象となる人を最初にご説明させていただきます。あのまあ、幅広い人を対象に考えておりまして、rnc s って何だろう？っていう人から、あのバルクの rn s ークの解析に興味あるけど、やっぱり解析難しそうだな。 それからあとはあの解析は得意だけれども毎回のバルクの RNA 飼育の解析にどうしても時間がかかってしまう、まあ、このようなあの幅広い方々をあの想定しておりますで完全にこれは持論なんですけれどもあの RNA 飼育は生 命, け生命科学研究においてはなくてはならない技術ですのであの息を吸うように RNA 飼育をしましょうというのをあの私は掲げておりますあ個人の見解ですでえー、っと じゃあ息をするように RNA 飼をするにはどうすればいいのか考えたんですけれどもあのまあ解析にやはりこの、まあ、通常ですと1ヶ月程度かかってしまうこともありますけれどもやはりその1ヶ月もかけてられない、まあ、そういうところであのブラウザ上で素早く解析できないかでまたあの、まあ、こういう実験あの検体のデータっていうのもすでに誰かがやって公開しているかもしれない、まあ、そういう場合にはやはり公共データの解析というのはあの、まあ、日々の解析に取り入れる必要があるかと思います。 ただですね、r n s e の解析、一通りはあのブラウザ上でできるようになっていますけれども、やはり現段階ですべての解析があのノーコードで、要するにブラウザ上だけでできるわけではありませんので、ご注意ください。あのまあ、簡単に自己紹介いたしますけれども、2017年から MD 研究者育成プログラムで大阪大学の坂口志文先生のところで研究をしておりまして。 あのまあ、2年間の職研修を終えた後あと再度大学院に戻ってきまして再び免疫学フロンティア研究センターで研究活動をしております。であの私の研究のテーマとしましてはその自己免疫疾患を解く、まあ、特にバイオインファティックス技術を中心として自己免疫疾患を解き明かすということを一つもあの目標にしておりまして、まあ、これまであのさせていただいた研究ですと、まあ、例えばその まあ、制御性 T 細胞 t レグですねとあの t T レグじゃない T 細胞それから内部活性化型、まあ、これらの全ゲノムの DNA メチル化エピゲノム情報の解析とあの遺伝情報の統合をもってその、まあ、自己免疫疾患において制御性 T 細胞というのが重要な役割を示しているという、まあ、遺伝要因に沿った解析をしておりましたし、まあ、やはりでも自己免疫疾患あの発症には実が 遺伝要因だけではなく残り の, あの環境要因特にですね最近あの話題になってますウイルスの感染なんかも非常に重要であることが徐々に分かってきてはおりますただその解析ツールがないということで環境要因を何とか見たいというところであの人の標準的なバルクのアルネステックとシングルセルのアルネステック、まあ、どちらからもあのウイルスと人のトランスクリプトあの遺伝子の発現を定量するパイプラインを構築したりとかあとはですね今日の後半お話しさせていただきますのはその まあ、これらのプロファイリング技術を用いて、一つ実際の疾患を解き明かす病態を解明するというモチベーションで一つあの研究させていただいてまして、重症筋無力症という病気の一つ病態を解明できたのかなとあの思っておりますが、こういうような研究をしております。で、アジェンダですけれども、最初はまあバルクナルネシックとはというところから入りまして、実際バルクナルネシック解析がどのようなものかをご説明させていただきます。で あのブラウザを用いたバルクルネシーク解析を、えー、ご説明させていただきます。ただですね、今回 i d まあこちらのツールというのをあの本日のメインとしてまして、まあ、残りは、まあ、あの簡単に ご, あご紹介にとどめるというところにとどめておきます。で、実例の紹介をあの 私, ごあの私自身の研究をもって紹介させていただきます。でですね、GitHub 上に本日の資料があります。えっとですね、こちらの URL、あの の方にアクセスいただきますと、まあ、レポジトリがあって、私の名前のフォルダの中にこの readme.md というマークダウンファイルがありますので、まあ、簡単にですけれども、資料をまとめさせていただいております。また IDEP の演習に使っている、その、あのまあ、解析済みのデータなんかも配置してますので、簡単にえ再現が取れるかと思います。で、あとですね、今回 の, あの講習に関しましては、その網羅性というよりかは、実際にあの我々がその、 まあ、どのようなことを考えて解析するのかっていうことをあの中心におご説明させていただきたいと思いますので、まあ、話す内容は実は厳選させていただいております。ですのであのアルネ s i ック解析下流解析に関して網羅性をあのについてあのよりご要望ある方はですねこの AJAX8 条の小野さんの資料の方が非常にまとまってますのでこちらも併せてご参考にしていただくといいかと思います。 でではですねバルクの RNA ック解析とはというところなんですけれども、あのーまあ、バルクの RNA シークっていうようになったの最近ではあるかと思うんですけれども、まああのー、合わせて考えられるのはこのシングルセル解析ですねシングルセル RNA ックなんかが、あのーまあ、対象的な考え方です、まあ、こちら1つのスライドでご説明させていただいてますけれども、まあ、例えばある組織があったとしますでこれをすりつぶして RNA 抽出ライブラリー構築してあのシーケンスして解析する これがバルククの RNA シーです。要するに多細胞が一つのサンプルになります。あのすりつぶされて多細胞が一つのサンプルとしてあのシーケンスされると。でまあやることとしては変動遺伝子の検出をしたりとかそ の,、まああのパスウェイ円立するパスウェイの解析 な, の な, なんかをやる まあ、行い解析ししてて検出していきますでそれに対してですね近年あの話題になってますのはこの1細胞分離しまして1細胞ごとの遺伝子発現を見る、まあ、こういう解析ができるようになってきましたこれをシングルセル RNA 飼クという、えー、あの我々は呼んでおりますでですねあのもうシングルセルがあるからバルクの RNA だあはもういらないんじゃないか、まあ、そういうふうに考えられる方もいらっしゃるかもしれませんけれども実はこの使い分けというのが非常に重要で あのバルクのスティックのッににも非常に い, いところがあります多サンプルのプロファイリングが非常に得意ですし、えー、解析も比較的簡単であるということが非常に大きいですでえっ、ー、とそうですねあの、まあ、コストとか解析の容易さよりまだまだ強力なツールであるということが言えますであとですね、RN、スティック解析についてあのまああの 注意いいたただきたいのはですね、実験計画は非常に慎重に立てていただいた方がいいかと思います。RNA シーク、もしくはシングルセル RNA シークがすべてを解決してくれるわけではないです。まあ、ただし使いこなせると非常に強力であると。まあ、ですので、まあ、その強力性を引き出すためには実験計画をきちんと立てる必要があって、まあ、シングルセルをやればすべて解決してくれるということではないことを、まあ、ご注意いただければと思います。まあ、ですのでですねデータの特性をよく理解して研究に生かすことがいいかと思います。 でです、ね、あのまたこれも個人の見解でですねよくある風景というのを挙げてみましたで、よくあるのはそのやはりウエットとドライ の, あの分離がありまして例えばウエットの研究室 A ではあの、まあ、シングルセルやったら全てわかるはず高いからとりあえず N は1でいいかであのシングルセル非常に実験最近簡単にあのコマーシャルのキットとかありますのでまたテテあのお手伝いしてくれる施設なんかもいっぱいありますので、まあ、やってみたとだけれどもやっぱり解析っていうのは難しいんですね でそれでシングルセルのデータ取ったんだけどやっぱりちょっと解析してくれないからそこでドライの研究室に声をかけるということがよくあります。であの、まあ、解析を進める上で優位さ出るようにいい感じに検定してくれない、まあ、こういうことがよく あ, のあったりします。で一方でですねドライの研究室はといいますとあの、まあ、い, ただいたデータに対して、まあ、X 細胞 X 遺伝子よく分かんないけれどもとりあえずこんな結果出ましたと解釈はそちらでお願いいたしますと。 でとりあえず最新の機械学習手法であのツール作ってみたバートすごいからバート使おういろいろありますよねトランスフォーマー最高みたいなことでツール作りましたとただ何に使うかはまあユーザーの方よろしく、まあ、こういうこともよくあります、まあ、要するにウェットとドライが分離してしまうと効率よくサイエンスを進めることができないんじゃないかと思っております まあ、ちょっと誇張した例ですのでご注意ください。ま、たで、あのまあ、じゃあ、いいサイエンスをするにはどうしたらいいかというふうに私考えてますのは、もうこれも個人の見解ですけれども、あのこういう現象解きたい実験計画はこれでよいかと、ウェットの先生方がこう提案すると、えーっとまあ、ここは例えば検出力低そうだから、こういうサンプリング 検, 検体数とかはどうでしょうとか、あとこういう解析がフィットしそうですとか、まあ、そういうドライの先生方があの、まあ、提案をされて、まあ、一緒に研究計画を立てるわけですね。 でじゃあ最後に連れてきたい遺伝子をこの実験に落とし込もうと思う。まあ、このようにですね一つのこの屋根の下で同じ研究室の中また研究棟の中であの、まあ、一つのテーマに対して密にディスカッションしながら進める、まあ、これがいいサイエンスへの一つの理想なんじゃないかなと思っております。ただですねやはりあの 一応遺跡でこれを実現するというのは非常に難しいことだと思いますので今日のお話を通じてウェットの研究者の方々がドライのリテラシーを持つのも一つの解決策なんじゃないかなと思っております。であのバイオインフマティックスの界隈ではですね、まあまあ、非常に多くのツールが日々開発されてまして、まあ、シングルセルバルクの r ス a 飼育も日々多くのツールが開発されてデポジットされてます。まあ、そのの中 で, です、ねあのまあ、どのツールを あの選択すすればいいいいのかか非常に悩まましい状況かと思います私はこれ「ウゴの竹の子」のようにとあの例えてますけどもどの竹の子を取ったらいいのかまあなかなかこう道しるべがないような状態でありましたそんな中ですねあの、まあ、非常に良い本がなんあの参考図書になるようなものがいくつかあの出てまして例えばこの「 バイオ d b とウェブツールラボで使われる最新70線実験医学、えー、増刊号であったりとかあと RNA シークデータ解析あの、ま、鉄板レシピと呼んでますけれどもレシピ本っていう言い方をしてますけども、まあまあ、こういうような道しるべになるような本も徐々に出てきているような状態ですで本日はですね左の書籍をベースにお話しさせていただきたいと思いますで今回のお話はですね統合 TV とあのリンクしています DBCLS で運営されている統合、えー、TV と、えー、話がリンクしていまして、まあ、こちらに i d e p b i o j p r n ン s e c ですかね、の, あの対応する動画もすでにご用意されていますので、操作に関して不明点あれば、こちらをご参照いただければと思います。では、えーとですね、解析の実際についてお話しさせていただきます。 で バ, バルクの RNA シークに関しましては、えーまあ、データの用意する方法というのは2種類あって自前でデータを用意するか公共のデータを使うかこの2種類になりますで自前で用意する場合はですね、まあ、サンプルを取ってきてあの RNA を抽出して、えーまあ、ライブラリを作ってシーケンスするとで目的の遺伝子変動を、えー、調べるために RNA シークを行うことはあの、まあ、よくあることかと思います でシーケンスコストそれからまあ末だけを読むキットなんかの普及などにもあのよりましてその安価にできるようになってきてます。頑張ればまたですねあのじゃあ安ければどんどんやればいいかとそういうわけではなくて実はあの同じようなセッティングでやられたあの、まあ、特に人の疾患であったりとか、まあ、メジャーな実験に関して言うと、まあ、公共データも 非常に蓄積されてきてきいますで論文で使用されたデータベースはですね SRA、ERA、DRA、まあ、日本ですとはあのまあ DRA になりますけれどもこれらのデータベースに登録されて他の研究者が利用できるようになっております。もちろんあの人のデータに関しましてはあの、まあ、個人情報保護の観点からコントロールアクセスになっている場合がありますのでそこだけはご注意いただければと思いますがマ ウ, スに関してはマウスや非モデル生物に関しては基本的に手に入るような状況になっております。 で、えー、公共データへのアクセスの方法がわからないというあの話をよくお聞きしますけれども、まあ何個かやり方があります。まあ一番おすすめしているのはですね、やはり論文からたどる、まあ日々目にする論文からあのたどる、まあこの論文のこのデータ面白そうだけど本当にこうなってるのか、まあそう思ったときはですね、だいたいこの後ろの方にあのデータアベラビリティというあの項目なんかがありますので、ここにアクセッション ID があるので、まあこういうところからアクセスすると、 えー、例えば NCBI のサイトはランセレクターなんかからデータを、えー、見ることができると。でそれから、えーとまあ、データベースも拡充してどんどん拡充されていまして例えば DBCLSSRA の検索とか NCBI の、えー、検索窓それから AOI なんかもありますね。まあ、この辺りを使ってその、えー、公共データを検索するとまっ、あ、支に検索することができます。で まあ、例えばですね、ラン i d なんかを取得すると、この SRR で始まるものです。もしくは ERR、DRR。まあ、RR のものがラン i d ですけども、ラン i d を用いて、そのファスター r q ダンプや、えー、いくらなんかのツールを用いてダウンロードして再解析を行うこともできます。 でこれご質問にあった内容ともリンクするんですけれども、えー、バイオインフマティックス環境、どのような環境を整えたらいいですかというお話をよく聞きます。で従来ですね、r n シ i c の解析をしようと思うと、まずはですね、一番ベースレイヤーとして、この Ubuntu などの LinuxOS を、えー、入れたコンピューター、あとはサーバーだったら、Cent とか RedHat とかが入ってますけれども、まああのまあ、要するに LinuxOS のコンピューターがあって。 で、その環境に対して、そのターミナルを用いた、コマンドラインインターフェースを用いた操作を行います。まあ、シェルと言われるようなインターフェースを用いて操作すると。で、またあの、プログラミングも必要があって、例えばよくバイオインフォで使われる、特にバルクの r n シークに関しては、R がよく使われますね。R を用いたプログラミング、まあ、ライブラリの使用ですね。まあ、行って解析する必要があったと。 でこれは結構大変でサーバーやワークステーション内にこれらの環境構築管理する必要がありました。でまたどういう作業がその中で必要かと言いますとあの生配列を取得したと公共データもしくは実験しましてシーケンスデータが手に入った。じゃあそこから、えー、とまずはクオリティコントロールそれからトリミングなんかを行うとまあここで使うツールっていうのはファストキュー c トリミングラオファストピーなんかがあります。でそこから、えー まあ、2つのパターンがあってアライメントゲノムアライメントをベースにするかあとはシュードアライメントもしくは詳しいアライメントっていう言い方をしますけれどもトランスクリプトに当てるトランスクリプトごとの定量を行うまあこれらの、えー、と処理を経てサンプルごとの遺伝子ごとの発現量というデータに直す必要があります。 生の配列ですと、まあ、このようにあの延期配列があの羅列されただけですのでその、まあ、どの遺伝子由来の配列なのかをそれぞれ見ていく必要があってそれを定量する必要がありました。でこれ結構あのリソース食う作業でして特にこのアライメントベース の, あのスターハイサットを使う場合もありますけどスターハイサットとあ例えば RSEM なんかを使って解析しようと思うと例えばこのスターっていうのは非常にメモリーを食ってですね32ギガのメモリーを食ったりします。 はいまあ、定量の方に戻ります定量ツールにはこういうものがありますし、まあ、結構あのツールとしてややこしいあの解析を一通り回すのは結構面倒くさいんですけども、まあ、じゃあ パ, パイプラインというものがありましてパイプラインにその処理を丸々投げてしまうということがありまして、まあ、この中にあの、まあ、DSEC2 なんかも入ってますけれども例えばですけれどもこの入ってるものもありますけれども、まあ、このようにパイプラインを使って、えーまあ、まとめて処理をしてしまう、まあ、そういうものに、まあ、シンプルなものですと我々が作ってるいくら。 それから NFCore というあのところの RNSeq のパイプラインなんかがあります。まあ、このようなパイプラインを使うと結構シンプルにあの定量することができます。ただあのリソースは食います。であとは後半ご紹介しますと Web ツールを使ったものですね。Ranaseq であったり BioGPs。 なんかがあります、まあ、この中にも定量の、えー、ところとそれからあの、まあ、発言変動解析のところがありますので、まあ、定量だけ使うということもできます。で遺伝子発言量はようやくできましたけれど。 えー、次どうすればいいかというところで実はここが終わりじゃないんですねあの先ほどあのディセック2というお話がありましたけどもディセック2を、えー、用いた解析がここに来るんですけどもディフ f f ファレンシャルエクスプレス r e s s e d 変動遺伝子の解析はどうするのかとかあとそもそもサンプルはこうきれいに分かれるのかとか交絡、えー、因子の影響はとかあと特徴的なパスウェはどうやって求めるとか、まああのー、まあいろんな下流解析が考えられます要するに発言テーブルにした後の下流解析っていうのが、えー かなり、えー、大変です。で、標準的な下流解析の流れに関しては、その R なんかのプログラミング言語を用いて、例えば RStudio、ちょっと最近名前変わろうとしてますけども、RStudio なんかを使って、えーまあ、要するにプログラミングをある程度やらなきゃいけない。これ実際の画面ですけども、まあ、ある程度の行動を書かなきゃいけない。これでもアレルギーある方いらっしゃるかと思いますけどもあの、ある程度書いて、統計解析可視化なんかを行う必要があると。 いう状況でしたちなみにですね R のパッケージバイオインフォマティックス界隈ではそのバイオコンダクターというあの、まあ、プロジェクトがあって、えー、まとめて管理されていて非常にあの、まあ、日々アップデートされていますので、まあ、使うユーザーとしては非常にありがたいあの環境にはなってきてはいます。 じゃあ実際に下流解析をしようと思うとどういう流れなのかと言いますけれども t x インポート、t t x メタなんかのツールを用いてあのデータを R に読み込むとで PCA プロットなんかを駆使しましてデータ構造を理解するその後デ DEG の検出ですね d s e c 2リマ、エッジ r なんかのライブラリを、えー、使用して d i f f e r e n t i a l プレ e x p r e s s e n s を検出するでそれからパスウェイ解析、えー、を行って GSE クラスタープロファイラーなどを利用してパスウェイ解析を 行うと、まあ、いろんな下流解析の流れがあるわけで、まあ、一例をお示ししていますで加えてですねパッケージのインストールと環境構築はもちろん必要ですであのさっきからディセックツディセックツってあの何度も言ってますけどディセックツを用いたデグの検出ですね例えばあのよく使われるものですけれどもあの、まあ、遺伝子ごとにグループ間の差の統計量を計算するとその際に サ, サイズファクターサンプルごとの要はリード数 に値する量ですけどもそれとかあと多重検定補正など考慮してくれててで正確な検定を手軽に行ってくれると、まあ、今あんまりこういう人いないかもしれませんけどあのあのご自身で T 検定されるとやはりあの、まあ、多重検定補正されてないであったりとか実は正規分布にのっとってないなどの問題ありますので、まあ、その辺りあの DSEC2 を使えばうまくやってくれるし他にもさまざまな方法で変動遺伝子解析をすることができます。 まあ、ただですねいろいろツールありますけれども最新はどれだって先ほども議論ありましたけれども、まあ、基本的には返ってくる結果っていうのはだいあのバルクの RNA シークですと一致してまして、まあ、大きな行楽の調整なんか、まあ、その辺りだけ正しくされていれば、まあ、返ってくる結果としては同じようなものが返ってくるような現状ですし逆にこのツールじゃないと拾えないような あの遺伝子っていうのはバイオロジカルにどれぐらい意味があるのかっていうのはよくわからないです。なのでまあエフェクトサイズを意識してあの解析すればいいんじゃないかなと思います。でどのツールを使いたいかはま あ, あのご自身で決めていただければいいのかなと思います個人の見解です。 ですので、あのーまあ、こういう見ていただいて、あのー、感じられたかと思いますけども、まあ、結構複雑なんですね。でただバルクの RNA シークの解析この定型解析が多いんですよね定型解析が多い割に時間がかかるとなのであの こ, のここの部分を自動化もしくは省力化することでこの研究の PDCA サイクルをうまく高速に回してやりたいと、まあ、そこであのウェブツールを用いた解析が、あのー、一つご提案させてい た, だいただけるかと思っております。 で、そこで、あの、本日の、あの、メイントピックになりますけれども、ブラウザを用いてバルクの RNS 飼クを解析するという話になります。で、例えばですね、あの、最初にご紹介させていただくのは、この IDEP という、あの、ツールを使う解析です。えー、っとですね、まあ、IDEP はですね、こちらのページに、えー、アクセスすると、IDEP につながりますし、あとはですね、あの、ドキュメントも用意されています。で、この、 論文執筆用にまた再現性の担保のためにですねこのバージョンの記録はお願いしますでこの IDEP 何かって言いますとその、まあ、発言量の定量を行った後のマトリックスからですねもしくは公共データはそのまま読み込めるんですけどもから、えーまあ、遺伝子の変換であったりとか d i セッ c であったりリマであったりとかを行ってであの統計量検出してパスウェイ解析なんかをする、まあ、これがですね まあ、我々が普段 R を書いてやってたようなデファクトスタンダードになっているようなツールをあのまあ選んで作られているところがありますのでほとんどコード書いてやった時の結果と同じものを抽出することができます。なので私も気に入って使っております。で今回の実習はですね Human の PBMC の方から取得しました CD4 ヨセ T 細胞のデータを用いて模擬解析をしていきます。 PBMC からです、ね、CD4 陽性 T 細胞を取った後に CD25 と CD45RA の2つのマーカーで展開しますと、まあ、こういうふうにあの分かれるんですけど、まあ、使うのは1254のこ の, の分割ですね。あのまあそうですね内部 T レグ活性化 T レグそれから活性化コンベンショナル T セル、えー、T コンブって言いますけど、まあ、T レグじゃない T 細胞それから内部、えー、な T,、えー、T 細胞ですね。 今回合わせてご紹介させていただきますとこのいくらというパイプラインで、えー、まとめてその生の配列からもしくはその SRRID ID から、えー、とまとめて遺伝子発現のテーブルを作ってしまうこれをあの IDEP のインプットにそのまま使うことができます、まあ、企業の方は直接コン私の方までコンタクトいただければと思いますまたいくらのアウトプットとしてこの IGV で表示だけでできるようなあの。 マッピング可視化用のデータも合わせて出力されるようになってますのでこのマッピングも合わせてあの IGV などのブラウザであの表示してやると、まあ、いい休止になるかと思います。これ実はよくある間違いとしてはの RNA の定量の時にはリファレンスを指定してあげる必要があるんですけれどもそのリファレンスを間違えて例えばもう全然このエクソンのところにリードが落ちてないこれだったら例えばこの こ, この遺伝子のエクソンのところにリードが集中していてでここ の, あの量がここのエクソンの発現量になるわけですけれどもあの まあ、それが全然検出されないとかむちゃくちゃずれているというときはですねあのまあリファレンス間違ってるんじゃないかであったりとかまあまあいろんな QC があります例えばあとはスプライシングですねこれあのこの青い線であの見れているのこれが全部スプライシングでこのリードが途中でスキップしてるようなところが見えてますけれどもこれがうまくこうあのスキップされてないとかまあこの辺とかイントロにあのリードが落ちてるのが確認できますねまあこういうところにあのリードが落ちる こともよくありますし特にインマチュアな RNA が多く混ざっている状態であったりとかとトータル RNA シークからの検体ですと、まあ、こういうのが多かったりします。まあ、目で見て確認することは非常に重要な QC になっています。正規化手法ですけれども、まあ、ちょっとご説明しといた方がいいかと思って入れてますけど RNA 飼育の、えー、発現量の発現量自体はこの生のカウントデータだと遺伝子帳やサンプルごとのリード量によってばらついてしまうため以下のような補正を行う必要があります。 r n s クの実際の観測値っていうのはこのような、あのーまあ、イメージになってまして、まあ、エクソン領域からリードが検出されて、まあ、ここはスプライシングになってますよね。で、このサンプル1がこの赤色、サンプル2がこの、えー、緑色、で、えー、遺伝子 XYZ と3種類の遺伝子について、これを、あのーまあ、見ていますけれども、例えばですね、このリードの、例えばこの Z の 遺伝子に落ちているリードのそのま送、あ、料この12。34って数えていくとまあ、あの数えれると思うんですけども、まあ、この x の量と y の量を比べてみるとですね。まあ、z の方が。多くなりやすくなります。あの発現量としては実、あのまあ、そのコピー数ですよね。そのトランスクリプトの数としては、同じだったとしても z の方がええー、とリード数は増え増えて。 しままいやすすくなりますそれは何でかというと遺伝子の長さが長いので、まあ、ここをあの フ, ラフラグメンテーションしてあのリードをこの細かく切ってでアル n s i ックするとやはりこの Z 由来の遺伝子っていうのは長い長い遺伝子に関してはリードが多く検出されやすくなってしまうとあとはですねあのあピンク色のサンプルに関しては全体的に遺伝子がこうインフレしてしまっているこれは何でかというと読んだリード数が多いから全体的に多い遺伝子のアカウントが得られてしまう。 まあ、ですので遺伝子帳やサンプルごとのリード量によってばらついてしまうためこれらの補正を行う必要があったというわけです。で RPKMFPKM あのー、まあ昔よく使われてましたけれども、まあ、実際これ古いあの補正です の仕方ですです最近あの推奨されてるのも TPM というあのー、補正がよく使われててトランスクリプトパーキロベースミリオンという、えーまあ、サンプル間の比較にも比較的良好であるということが知られていてまあ、TPM なんかでこう遺伝子ごとの発現を比べることができます。で何が違うかとざっくり言いますと、えー、まあ、これはですね RPKM はあのー まあ、その得られたカウント遺伝子ごとのカウントデータをまずあのこの遺伝子の長さで割ってしまうんですけどもそうじゃなくて TPM の方はキロベースあたりの遺伝子帳でこう補正してあのそれトランスクリプトごとのもしくは遺伝子ごとの、えー、とカウント値に直してしまってそれをあの使います。なのであの、まあ、その割る遺伝子帳で割る順番が違います。 でですね、あのー、まあ、なんであと TPM がよく出てくるかって、もう一つ理由があって、サーモンとかカリストとかのそのトランスクリプトベースのあのー、まあ、ュードアライメントとワシュアライメントの場合は、TPM しかけ、あの、トランスクリプトごとに定量されるので、まあ、それごとの値しか出ないので、それを元に遺伝子ごとに足し合わせる必要があるので、まあ、TPM でもともと出てくると。まあ、そういう背景がありまして、まあ、TPM がよく使えると。ただし、ただし、えっと、 ただしですね、d セ s e c 2なんかの、えー、ツールは、負の二項分布。これはあの 分, 分散の大きい二項分布みたいなものですけれども、まあ、負の二項分布を仮定するために、そのカウントデータに相当するデータを使う。要するに、このサンプルごとに、そのリードが多いとか少ないとかのデータも、あの情報もあの、失わずに使う方が正確に定量できるということが分かってますので、全行で用意した、えー いくらで例えばいくらで出てくるアウトプットはこのスケールド TPM が出てきますねこのスケールド TPM これは TPM をリード量で再度補正したかけたっていうだけですけれども、まあ、このようなデータを使っていますそうするとカウントデータよりも更にレグ検出が正確に行えるということが言われております質問いただいてますけどこの解析に用いるのはローデータを使う必要があるけれど TPM の補正後のデータを使うとさらに良いこ と, ということでしょうかという。 質問いいいただててますけけどもこれは使い分ける必要があっディセック2などのデグ検出に用いる時はこ の, あのスケールド TPM とかカウントそのままの値を 使, う使わなきゃいけないし例えばヒートマップなんかでそのサンプルを並べてあの遺伝子発現量を可視化する時に、まあとで図も出てきますけど、まあ、そういう時にはあの、まあ、トランスフォームしたあの、まあ、補正したような値をそのあ使う必要があるということです。 で、じゃあ、あの実際にですね、あの論文から、えー、データを集めてきて、その遺伝子発現するところまでを動画でまとめておりますので、流します。で、まずですね、気になる論文がありましたと、バルクの r n シークの論文がありました。そうすると、まあ、一通り読んだ後に、えー、データアベラビリティ。この場合はですね、あの、まあ、下の方にありまして、えー、まあ、これですね。 アベラビリティで、アクセッションナンバーついてます。GSE で、あのー、ポータルにあることもあります。まあ、あのまあ、適宜読み替えていただければと思いますけど、今回 GSE の90600番というところから、えー、データにアクセスします。で、まあ、あ Google で検索するとか、NCBI の管轄になりますので、N、NCBI 上で、えー、解析するとあ、ごめんなさい、検索すると、まあ、このページが現れると。 で、まあ、GU はこういう画面になりますね。で、ランセレクターっていうのが便利なので、ランセレクターの方を開きます。リードカウント公開されている場合もありますけれども、やはりあの解析手法を揃えたいので、私は全部一回生の配列を通して再解析してます。で、このようにあの登録されているあの RNA ークの 各, 各1サンプルごと、まあ、あのシーケンスの欄ごとに並んでますけれども、これは1サンプル1欄になってます。で、あの、必要なものだけ選択して、 まあ、フラクション3というのはややこしいので、今回はあの省いています。で、このあ選んだところから、あのアクセッションリストというところをあのボタンを押します。とまあこのようにあのテキストでエディターで開けるようなテキストファイルにあの。ラン id が取得できます。 まあ、ここからですね、いくらのインプットに合わせていくわけなんですけども、いくらのインプットは3列、最低3列必要で、えっ、ー、と、名前の絡むと、すみません、ちょっと画面が少々乱れるときがありますけれども、えっ、ー、と、まあ、名前と、えっ、ー、と、SRID、もしくは FASTAQ の、えっ、ー、と、まあ、ヘッダー、それヘッダーというか、えっ、ー、と、まあ、頭の部分、それから、えっ、ー、と、シングルエンド、ペアエンド、どちらかのレイアウト情報です。まあ、このように、これがあの、ターミナルの、いわゆるターミナルの、 画面ですね先ほど紹介した、まあ、LinuxOS 上ので編集していますけれども、まあ、このように SRID、えー、と, SRI と、えー、名前とレイアウトを、まあ、手で打っていってもいいですし そうですね、このように手で打っていくこともできます。でもしくはですね、まあ、あのメタデータっていうのがダウンロードできますので、まあ、こちらの方があのまとまったデータが、えー、入っています。Excel で開きまして、間、ま、膜、あ、切りなので。 まあ、区切り文字を こ, う直すとこれバイオインフォの解析で出てくるファイルを Excel で開こうと思うとよくやる作業なんですけれども、まあ、こうやって区切り文字を直してやるとでそうするとランっていうのがあるので、えーまあ、これを使うとで、まあ、これポチポチと列を削除したり、えーまあ、名前を足したりして レイアウトを足したりして、えー、いくらのインプットを作ると。でこのようにあの名前を、えー、変えてますけどもこれ実は注意点の1つ目で ITEP の名前っていうの命名規則が決められてましてグループ名アンダーバーアンダースコア、えー、数字あレプリケートナンバーですね。 っていう並びになってますなので NT コンブアンダーバー1、NT コンブアンダーバー2、まあ、そういう名前になってて、まあ、順番はぐちゃぐちゃでも大丈夫なんですけれども、まあ、そのアンダーバー数字というのを守ってください。SRID とレイアウト s e シングルエンドというのが指定できて、でこれをあの CSV で書き出します。で、このいくらド インプット cs.csv というファイルはですね GitHub の, あの私のレポジトリの中に私のというかあの AJAX のレポジトリの中に入れてますのでディレクトリの中に入れてますのであのご自身の環境で再現することができます。はいまあ、結構サンプルが増えるとめんどくさい作業であってこの辺りは自動化するあの意味があるところかもしれませんがまあ まあ、エラーが多いところなので気をつけてください。で、じゃあ、えー、インプットができました。じゃあ、そうすると、次にやるべきことは、あのいくらを動かすことです。で、インストール方法などは、一応 GitHub のページに書いてあるので、ある程度省略しますけども、まあ、このように、あのすみません、ちょっと早くて分かれてなかったかと思いますけど、まあ、キャットと打つと、あのまあ、中身が全部確認できると。 でもうこれはすでに実行したところでもう一回やってるだけなんですけど、えー、いくらスペースいくらインプット .csv でヒューマンってこれあのヒューマンかマウスかだけ選べますあ非モデル生物はこの場合は選べませんご注意くださいで私はこのプロテインコーディングだけに絞ることが多くてハイフンハイフンプロテインコーディングというオプションをつけてますでそうするとですねあのいくらのインストールで言ったら非常に簡単で GitHub でクローン要するにその レポジトリ、まあ、ディレクトリみたいなものですけど、まあ、それをまるまるコピーしてきて、まあ、クローンっていうんですけど、まああのー、そうするとインストールは完了してます。Docker というのがもともと入ってる必要があるんですけどもしくは入れる必要があるんですけど Docker が入ってると面倒くさい通常 の, のインストールをすべてスキップして、まあ、このようにあのないものはあの Docker のハブから落としてくる。えー、であるものに関してはそのままであの環境を整えてくれます。 でそうすると、まあ、このように output.tsv で出すと、まあ、このようにあの遺伝子る細胞あごめんなさい、えー、サンプルの、えー、行列ファイルになっていて例えば FOXP3 と遺伝子に関してはこのように定量されているという感じでこのようにあの発言テーブルが返ってくる。で今回はですねリンクにあの GitHub のところに載せてますけどもあの まあ、T 細胞、TCR が非常にこのバイアスになってしまって、デグにあのー、まに、あ、混入してくることがあるので、TCR の遺伝子はあの手で除いていますあの。グレップを使ってリムーブしていますので、output.rmtcr.tsv というファイルを使えます。はいまあ、ですので、まあ、ブラウザで完結するというタイトルですがあの、ブラウザの外で作業した動画をお見せしましたが、まあ、このように普段はあはデータを作っております。 まあ、先に言っとくと、あの、また さ, さ, っきもさっきも言いましたけど、あの、ラマセックとかバイオ GP のあのツールを使えば、この作業はいらないので、まあ、そちらにあの投げていただくこともできます。でですね、あの作ったデータを今度はロードします。えー、まあ、えー、ロードしまして、 でブラウザで今度、あのブラウズのところからファイル、今回は output.rm.tcr.tsv を選択してデータタイプは ス,、えー、スケール tpm の場合、このリードカウントを選ぶと。まあちょっとここややこしいんですけど、リードカウントを選ぶと。で、アップロードが、えー、終了するばアプリプロセスのタブに行っていただくと。で、データとしてはこのように定量されたもの、これはシーケンスの生データではありませんので、まあ、このような定量されたものを、えー、使うと。で、もう一度言いますけど、あのインプットが、えー、サンプル名。 インプットのサンプル名はアンダーバー区切りでアンダースコア区切りで前がグループ、後ろがレプリケートナンバーになるようにしてください。実際の動作風景は後でまた動画でお見せしますので、えー、っと、まあ、あの、重要なところだけご説明させていただいてます。で、こちらもですね、先ほどあの質問を見てると、あのー、あったように思いますけれども、プリプロセスのタブのパラメータ、特にミ i c p m やシュードカウントの決定方法について伺いたいですという。 えー、ところでいいただいて ま, すまあそれは何かと言いますとここのところで要するにあの2万個以上ある遺伝子に対して低発言のものはもうある程度も切ってしまうと意味がないであろうということで切ってしまう、まあ、その時の切るところの足切りを、えー、とミニマム CPM が、えーとまあ、ナンバーオブライブラリーでアットリストナンバーオブライブラリーでこあ の, あ の, の足切りを決めてやると。 いうところで基本的には私はここはデフォルトでやっていますあのこだわりたい人はいじってくださいというところで、まあ、ここをあのーまあ、むちゃくちゃ恣意的に上げるというのはやはりおかしいですけれども基本的にデフォルトでちょっといじったぐらいで そ, そこまで大きな変化はないのでますまたデフォルトでやることのもう一個のメリットはあの論文を書くときにあのデフォルトパラメータでやったということに明記できるので、まあ、基本的にいじらなくていいところはいじらない方がいいというのが私のまあ 感覚ではありますであとはですねトランスフォームの方法に関してはあの VST レギュラライズドログそれから h ッ R のログ 2CPM プラス C、まあ、選べますけれども、まあ、私は VST を好んで押していますけれども、まあ、ここもそんなに差はないかなと思います。VST は一応あの低発現遺伝子の、えー、分散を抑えるようなあの非線形の処理をかけている。 ようなところで機械学習とか WGCNA 後で出てきますけどこのような処理にはおすすめだよというふうに書いてあるのでそう信じてやっている程度です。であとは血ン値の保管方法とかあと興味のある遺伝子の可視化とかあとはトランスフォームされた遺伝子発現のデータのダウンロードなんかできるので例えば機械学習 の, あのツールに回したい r n s e クはこれまで触ったことはほとんどないけど機械学習に回したいなんか要望、あのー、がありましたら、まあ、この辺のトランスフォームされた遺伝子発現のデータのダウンロードを あのー、することでそのままあのーまあ、機械学習のプロジェクトに持っていくことができます。プリプロセスの、えー、タブの方に行きますと、まあ、一通りの QC が出てまして、あのー、各サンプルの、これカラムが1個1個サンプルですけども、今回、えー、3×4 条件の12サンプル使いますけど、トータルリードカウント、各ミリオンですね。 で、まあ、まあ、大きなばらつきはないですよということです。で、まあ、こちらも、あの、まあ、遺伝子発現 n t コンブ1と m t コンブ1比べてますけど、えー、まあ、ほとんど一緒ですよという感じです。まあ、ほんは n t コンブ1と n t コンブ2でやった方がいいです。で、あとはあの、ディストリビューション・オブ・トランスフォームド・データ。まあ、大きな外れ値がないですよねという感じで、大体いい分布、特にトランスフォームかけた後ですので、ここは分布の、あの、ところが揃ってますよねと。 分 布, のえー、あ 分, 分布が揃ってますよねと。で、これもあの KDE で見ると、な分布が揃ってますよねと。外れ値がないかを確認してください。で、あとは個別の遺伝子の発現の確認もできて、複数遺伝子なんかも選べると。あと、画像のダウンロードボタンから適宜ダウンロードも可能です。で、あとヒートマップによる可視化なんかもできて、えー まあ、これモストバリアブルジーンズですね、分散の大きなもの、いくつ使うか、ここはあのデフォルトは1000になっていますが、例えばここだったら1000行あって1000個の遺伝子に対して、ハイリーバリアブルな分散、大きな遺伝子1000個に対してのヒートマップを書いていて、でまあ、あのクラスタリングをしてますけれども、クラスタリング の, あの距離なんかも選べます。ざっくり可視化ですねしたりとか。 あと、K-means というタブがあって、まあ、あの結果に関しては後でご説明しますけど、K-means 法といいますのはまあ古典的な教師なし学習の、あの教学習のアルゴリズムの名前でして、稽古の、えー、クラスターに対してデータ点を分割する古典的なアルゴリズムです。いえる EM アルゴリズムでゴリゴリ解くみたいなことなんですけれども、えー まあ、実はそこまでうまく分けられないことも分かっていて例えばこのブロブって言ってこの人工的なデータ点の対に対して K ミリズムをアプライした時ですけども例えばあの3個のブロブに対して K が2位の時はあの、まあ、おかしくなっちゃうとかあとはまあまあこういうあのでデータがこう変に歪んでいる時とかあのブロブごとにはサイズが違う時なんかもあのおかしくなってしまうとかあとはそのまあまあこ う, いうこういう時はうまくいくよ。 まあ、なですので完璧ではなくて実はいろんなアルゴリズムがありますけどこの場合は K-means を使っています、まあ。あんまりこの解析を実際論文に使うまああるかもしれないしないかもしれませんが別に私はそこまで使ってないです。でクラスターごとに集積した GO パスウェイをこの、まあ、K-means のタブから計算することができて、まあ、これだったら例えば4つ の, あのクラスターに分けてますけど2000個のハイリーバラブルジーンズを 4つのクラスタターーにに分けていて、ていいだたパターンになってますよね。でそれ の, あのパターンごとに集積したあの GO のパスウェイなんかを出すことができて、まあ、バイオロジカルにはこういう解釈があるんだよというのをあの見ることができます。あと PCA のタブでは PCA 主成分分析がサクッとできてしまうと PCA はあの、まあ、可視化だけの手法だと勘違いされてる方もいらっしゃいますけれども実はそうじゃなくて、まあ、リニアにあの、まあ、データを落としていくことで解釈性を持っての まあ、があの高い、まあ、手法になってて、まあ、分析という名前がつくぐらいなので、まあ、分析的な手法であると、まあ、一方 TSNE とかよくありますけどあれは可視化だけなのであの例えば TSNE の1とか2とかその軸に意味はないですけど PCA の方は軸に意味があると、まあ、そこはご注意いただきたいとでどういうあの解析になっているかというと PCA とはそのデータ点のばらのつきを最も表現する主成分をまず PC1 をあの抽出します で続いて PC1 に直行しつつデータ点のばらつきを表現する、えー、最も表現する PC2 を取っていくでまた PC3 を取っていくとあのどんどん繰り返していくそうすると、あのーまあ、データのばらつきを N 次元のデータのばらつきをちっちゃくちっちゃく切っていくことができるんですけど、まあ、一番あの PC1 が、えー、データを説明して PC2 がその次に説明すると。 でどれぐらい説明するかっていうのがこの記憶率というので表されて例えばこのデータだったらこれだと3次元のデータですね3次元のデータを PCA で解析すると PC1 が 60%PC2 が 30% のデータを、えー、表現していますよというあの解釈ができてまあ PC1 大事だよね PC2 まあまあ PC1 ほどじゃないけど大事だよねと。でその中でえー、っと 各遺伝子ごとに相関を取ると、そのローディング負荷量というのは計算できて、まあ、pc1 にコントリビュートしている遺伝子は何なのかっていうのをまあ見ることができる。まあ、pc2 に関しても同様に見ることができます。まあ、それが結果として与えられて、そのローディングに対してその負荷量に関して対してどのような、えー、特徴を持つかを調べるのが、この下の方のパスアナリシスオブ pc へローテーションという、えー。ところで解析できます。 ご質問あありりまましたけど、累積起率がが超える必要がありますかというご質問ですけれども、まあ、ケースバイケースかなと思いますそのデータ点の個数にもよりますし、まあ、r n C に関してはあのデータ点非常に多いので、まあ、この場合ですと例えば p c で3 4 p c 数 16%、まあ、そこまで大きなところではないそこまで大きな寄与率が出ないことも多いです。 逆に PC1 が 80% でバンとこうにあの大きく集団が分かれて PC2 はもう 5% ぐらいしかない、まあ、そういうようなデータもあります、まあ、何パーセントだったらいいというその、まあ、絶対的な指標はなくて、まあ、そのデータの構造を 見, 見ながらあの、まあ、それはいいのか良くないのか解釈していってくださいでですね、えーまあ、こちらが一つメインファンクションになりますけどデグですねあの変動遺伝子検出、まあ、これだけやりたいという人も多いと思います で、えっ、ー、と、まあ、DSEC2 を選ぶ、VST を選ぶと DSEC2 が出てくると。で、そうすると、あのペアあの今回はですね、4群ありましたので、の 4C2 であの、まあ、6通りの、まあ、比較がありまして、これ対これ、これ対これ、これ対これ。実際は、不要なものも結構あって、あの<笑>実際全部やりたいかってそ う, いうわけじゃないんですけど、まあ、一, 一応、プログラムのと使用上、全通りをあのしてくれます。 であとはですね FDR のカットオフとかミニマルフォールドチェンジなんかは決めています、まあ、このフォールスディスカバリーレートは FDR 何なのかといいますとこの P バリューに対してですねあの、まあ、それを2万個の遺伝子それぞれに行ってしまうとどうしてもその P バリュー 0.05 未満っていう遺伝子っていうのはあの確率的には2万回の試行があると、まあ、多く検出されてしまうのでそのあの まあ、そのフォールスポジティブを抑えるために、今度はフォールスディスカバリーレートタイプエラーを補正した形で、あのタイプエラーに対する、えー、と線引きをしてしまう。これが FDR の一 つ, 考え一つの考え方で、まあ、この FDR で足切りをするというのが慣習になっています。であとはフォールドチェンジっていうのは、そのグループ間の平均遺伝子発現の、えー、と差の比率になっています。はい。で、あとは出口に行くと、よりこう、 えー、とまあリッチな情報の解析ができてまあ例えばですねボルケーのプロットであったりとか TF 転写因子のこのモチーフ の, あの濃縮具合であったりとかも見ることができてあとはあのパスウェイを選択して、まあ、いろんなパスウェイの、えー、エンリッチを見ることができると、まあ、非常に機能豊富です で, でじゃパスウェイの欄があるのにまたさらにパスウェイがある ですけれども、あのまあ、さらに細かいパスで解析をしたい方はこちらでできて、まあ、例えば、ゲ、あのージ、まあ、が、P、PGSEA とかいろいろあります。であの各人セットに含まれる全遺伝子のポールズチェンジを用いた検定になっていて、そのデグだけを選択したその検定じゃなくて、まああの 順, まあ、順位統計を。 元にしたえっ、ー、と検定なんかを行ってくれます。で、また pgs ea は 各, 各サンプルごとに統計量検出してくれるので、まあ、可視化の上でも結構いいかなというところです。まあ、ちょっと時間はかかります。このあたりのツールは、はい？で、あとはこれはほとんど使ったことないんですけれども、あのまあ、変動遺伝子のゲノム上での偏りを調べてくれる。 あのところがあって、まあ、例えば、えーそうですね、あの4番染色体の単1のところにあのすごいあの発言量が増えてるスポットがあるみたいなことが、まあ、例えば腫瘍だったらあるかもしれませんがあの我々が扱ってる上ではほとんどありませんというか解釈しきれていません。 で、あと、バイクラスタリング。これも私、あんまり使ってないんですけども、サンプルサイズが大きな場合に非常に有用で、全サンプルの遺伝子発言を用いて、相関する遺伝子群を定義して、その上で各クラスタリングに関連する遺伝子セットを検索すると。似たようなものに WGCNA、ウェ i g h e d g e n ー c o r r e ン a t i o ー Network というのがあって、こちらが私実は好きで、これすごく古い、2008年か7年かにあの出た論文で、引用回数数千回ですごく引用されてるんですけれども、まあ、これはですね、 まああのー、結構有用です。でまあ、バイクラスリングの方も有用なんだと思うんですけども、また、あのー、個人的な経験として WGCNA、ね、昔から使っててで、大きなサンプル、特に N12、まあ、以上とか15以上とか言われてますけど、まあ、要するに大きなサンプルサイズの場合に有用で、で特にです、ね、臨床検体のようなこのヘテラのサンプルを扱うときには有用です。まあ、これはです、ね、あの例として後でお見せしますので、私の競選手のデータを持って。 でえー、お見せしますので、えーまあ、そちらを参考にしてくださいで。全サンプルの遺伝子発現のパターンから、えー、似た遺伝子のパターンを、えー、遺伝子発現のパターンを定する遺伝子群、これモジュールっていうちょっと独特の言葉遣いで最初困惑するかもしれませんが、このモジュールっていう単位で遺伝子をこう区切りますで。各モジュールに えー、関連すする遺伝子セット、まあ、ジンセッットトの検索なんかも行えますでです、ね、実は WGCN を R で書こうと思うと結構大変でいろんなところが、あのー、詰まったりとかあのオプションがいっぱいあったりとか結構大変で必死にやったけど別にそんなに有効じゃなかったっていうこともよくあるんですけれども実はこの IDEP に入っていることの 一, 一番大きな メ, メリットは IDEP で WGCN がうまくワークしそうだっていうのを見つければあの 頑張って WGCN を手元でかもう一回書き直せばいい。まあ、そのあの手写選択が容易にできるというのが一つメリットだと思ってます。いろいろ説明させていただきましたが、ちょっとここでですね休憩させていただきたいと。思い ま, すす、ね、まあ後半ちょっと動画とあとはあの、まあ、後のウェブツール2つの紹介とあと簡単に Q&A コーナーあの作ってますので、事前にいただいた特に質問に関してはあの答えしようと思ってますし、まあ頂 い, いている質問に対してもあの時間があればフォローします。 じゃあ早速、あのー、IDEP のツールについてですが、えーまあ、さっきいくらで作ったツールに関して、えーまあ、output.rm.tcr.tsv を読み込んでいくとただですねちょっと今に バ, バージョン .96 って書いてますけど 1.0 がもうすぐ出るよテストモードだよというふうに書いてありますので、まあ、もしかしたら出るもうすぐ出るのかもしれません、はい でまあ、このようにあの読み込んでリードカウントデータにしてヒューマン、あのー、スピースシーズに関してヒューマンを選ぶと。これ実はすごいことはですね、あのいくらはヒューマン回すだけですけれども、非モデル生物に関しても非常にリッチにあの IDIP の方は用意してくれているので、あのー、まあ、なでも大丈夫だと思います。で、読み込んだら次はですね、まあ、先ほどの QC を見てやると。で、ちらっとご指摘あった二方性 の, ー日本製の この KDE のディストリビューションになっても大丈夫かという問題に関しては特に私は気にしていません。はい。なんでこうなるんですかねちょっと考えたことなかったけどすいません。あの、うん、はい。で、まあ、このように、えー、個別な遺伝子を、えー、表示することもできて、すごいですよね。こう、文ごとに、あのー、まああのー、まとめることもできるし、あのー、まあ、こうやって、 サンプルごとに見ることもできます。まあ、やっぱりサンプルごとに見ていくのは一つ大事なのかなと思いますが。まあ、で、あのデータをダウンロードしたり、あの画像をダウンロードしたりすることもできると。で、ヒートマップの方に行くと、Most Highly Variable Gene1000 個の遺伝子に対してヒートマップを書くと。この緑、黒、赤は、ちょっと色覚異常の方々に見にくいとされているので、あんまりおすすめじゃないですね。ちょっと色を変えてみたりしてます。 であとは、K-means。私はあんまり使えませんが、だけど、まあ、K-means でざっくりやったときにあの、欲しい目的の遺伝子の分かれ方をしないとやっぱり不安になりますよね。まあ、これは PCA でも同じことが言えますけれども、まあ、このあたりの教師なし学習で、 あのーまあ、A 群対 B 群の比較をしてるんだけど、まあ、それ以外の遺伝子の変動の方がかなり大きいっていう時はその目的の A 群 B 群の差はそこまで大きくないんじゃないかなちょっと一回実験まで戻って考え直すなんかが必要かもしれませんで PCA はこのように PC1 と PC2 とか今変えましたけど PC1 対 PC3 の可視化にしたりとかもしててあと MDS とか TSNE とかも出ますあのアルゴリズムの説明は省略します えーまあ、TSA には可視化だけですこんな小サンプルのとき、そんなにうまみはないですね。であと PCA の各 PC に対して、こうやってパスウェイを計算することができます。あこれらのアプリ、MacOS でないと使えないか、これはブラウザが使えればどの OS でも大丈夫です。これは Chrome からアクセスしてます。いくらとかは Linux を裏で動かしてて、Mac からはつなぐだけにしてますけど、どの OS でも大丈夫です。 で、デグに入って、ディセック2選んでますね。ディセック2で、えーまあ、デフォルトパラメーターで、私はデフォルトパラメーターが大好きなので、デフォルトパラメーターで解析しています、えー。ちょっと時間かかりますね。で、このように、あのまあ、アップレギュレーテッド、ダウンレギュレーテッド、ジーンズが各あの組み合わせの中で何個ずつあるかっていうのが表示されています。 いくらを用いた解析ではヒートマップの遺伝子並び順リストを出力することはできますかできません。発言量を出すだけです。で、えっと、このようにデグの解析をすると、で、あごめんなさい、デグの解析をして、そ の, あのベン図を用いて、まあ、それぞれのオーバーラップを見たりとかもできますし、あの、 まあ、DEG2 までなると、本当にこれも至り尽くせりだなと思うんですけれども、まあ、これ対これ、例えば今、MT コンブ対 NT コンブの比較にしてますけれども、まあ、この二具に対してダウンレギュレーテッドとアップレギュレーテッドのパスウェイの検索をすると、はい。で、当たってきたパスウェイをこうやって眺めることができる。 ただですね、このパスウェイ系の、あのー、解析、まあこれ FOXP3 とかで T-REG なんかが入あのー、のパスウェイなんかが入ってきてることがわかるんですけど、あと TF バインディングモチーフ、インプロモーター、これは本当にここまで丁寧な解析は普通やってたらしないですからね、これをやってくれるのはすごいですね。まあ、ただ今回はあんま面白い結果は得られないと、特に300では得られなくて、まあ、600にするとですね、a p p ル e g i l l e t あの方にあの NF カッパービファミリーの、あのー t があるの方に NF カッパー B の、えー、NH があると。これボルケーノ。火山が噴火しているように見えるから、ボルケーノだと思ってますけど、どうなんでしょうか。インタラクティブに見ることもできます。R2R 系とか IKZF2 とか、まあ、この辺りも t レグなら、そうだよねっていう遺伝子が出ています。 で、パスウェイもいろいろあってですね、いろんな、あの、ジンセットの選び方ができて、例えばこれ、リアクトームのパスウェイを出すと、まあ、このように FOXP3 のねー、えン r ス a n x 1 FOXP3、まあ、コントロール、あ要するに TREG デベロップメントっていうのが上に、アップレギュレーターのところに来ていたりとかしますし、まあ、あの、DEG に対して、このプロテインプロテインインタラクションをもとに、ネットワークを書く、まあ、これ、ストリングというデータベースを使ってるんですけども、 まあそういうあの PPI ネットワークなんかを書くこともできて、まあこれちょっと解釈難しいんですけれども、まあこういうのがネットワークになっているまあそのハブっていうこのまあ中心、セントラリティの高い、中心性の高い遺伝子が大事だよという、こういうネットワーク解析ではそういう解釈の仕方をするんですけれども、まあ PPI を見たときに、まあどういう遺伝子が大事かというのをある程度推測することができると。はい。はい。QA の受け答えも後でちょっと見れるように、あの<笑>、 あの動画が後で配信されるようですので、読み上 げ, げん、読み上げたものに関しては後でまとめ、あ、えっと、ごめんなさい、見れるし、読み上げれなかった、拾いきれなかったものも後で、あの、重要なものに関してはまとめ、GitHub にあげようかと思ってます。はい。あパスウェイの方に行ってます。で、えっと、NT-REG、NT-CONV の比較をすると、ま, あ、まず GSEA、無難にプレランク度の GSEA を回そうとしているはず。 ちょっと時間かかるんですね、これやっぱり。はい。でですね、いろいろキュレートされたパスウェイのデータベースがあるんですけども、これ最近ほ当思うのはですね、すっごいありがたいんですよね、このパスウェイのデータって。ただ、完璧じゃないんですよね。例えば TREG、TH1、T2、t 2 t 1 7、まあ、これの中だけで作られたジンセットのデータベースってこの中にないんですよね。まあ、要するにその状況を得意的な あの完璧なパスウェイのデータベースっていうのは存在しなくって、まあ、解釈をすごく助けてくれるんですけど、まあ、全くそうが全く完全にそのパスウェイだけで理解できるかというと実はあの答えは NO だと思っていて、まああのまあ、難しい時もあります、まあ、なのであの例えば論文の公共データであの自分で GN セットを使って GSEA を回したりなんかもします。で これはあんまり使わないと言ってたゲノムですけども、実際にプロットするとこんな感じになっていて、あ、そうだ、ケグが時間がかかるから一回ゲノムの方に行ってたんですね。でケグ の, あのタブに戻りますけど、ケグ の, パーあの可視化がすごく丁寧にされていて、まあ、例えばこれグライクライスの、えー、パスウェイのところで、まあ、この MT コンブ対 NT コンブ比較したときにアップレグレートされてるのはどれでダウ、ダウンレグレートされてるのはどれでっていう、まあ、丁寧な。 可視化もしてくれます。まあこういうのがあると非常に解釈性が高まります、ね。実験への落とし込みなんかも非常に有用なんじゃないかなと思います。まあ系図は特に日本が誇るあのまあデータベースの先駆け的な存在ですので、まあ皆さまうまく使いこなされるといいんじゃないかと思います。 ゲノムの方が出たかなで出るかで、えー、っと、はい、こんな感じで、まあ、これ見て、正直よく分かりません。あの、遺伝子名だけ覚え遺伝、遺伝子を覚えてる人はいても、遺伝子 の, あのロケーションを覚えてる人まではそこまでいないので、いや、まあ、例えばあ、ね、あのね、6番染色体29メガから34メガとか、ね、HLA の領域とか、そこ、そういうところは覚えてるかもしれませんけど、その、まあ、どこに何がとか。 ちょっと分かりませんあの、まあ、主要の領域だったらあのもちろんあの大事ですのでそういうのが役に立つかもしれません。うん、でバイクラスターもあの遺伝子 の, あの、まあ、これもあの教師なしに当たると思いますけど、まあ、クラスタリングしてきて、えー、その後でレベルを付加するという解析になりますね。 ネットワークのところが w g c n で、これがえと今回は青、これ色で表現するんですね。青モジュールであったりとかターコイズモ、ターコイズなんですね、この色が。ターコイズモジュール、327個の遺伝子が含まれていると。えー、っと、ちらちら見ていて見つけたのが、このブラウンモジュールは、これは T-REG のモジュールっぽいということが分かりました。R2RA、FOXP3、IKZ って普通、まあ、この辺り重要ですね。 であと、各モジュールの各、えー、に含まれる遺伝子のヒートマップなんかもきれいに書くことができます。うん、非常にいいですね。はい。えー、っと、で、エンリッチしたパスウェイなんかも下で出すことができて。 まあ、TREG に関して言うと TREG のそうですねリアクトームがあのを私はよく使うことがありますが、まあ、TREG デベロップメントの忘れが落ちてましたで最後のページにあのオプションの一覧とかが書いてあるのであの、まあ、こういうのを控えておくと後々大事かとあの論文のメソッドを書くときに使えるかなと思います これで以上ですかね。アイジップに関しては。ちょっと駆け足になりましたけれども。はい。で、話があの飛びますが、一度、えっ、ー、と、参加いただいた方からの QA コーナーに移らさせていただこうかなと思います。いろいろなあのご質問をいただいてました。 で、その中でですね、ブラウ ザ, ブラウザの話をするのに、まあ、これは私の趣味なんですけれども、趣味もあってちょっと詳しめに答えてるところもあるんですけれども、あのまあ、どういう環境で解析しますか。いやまあ、ブラウザで完結するアルネシークデータ解析というあのタイトルなので、まあ、ブラウザが開ければ実際何でもいいんですけれども、まあ、実際そうはいかない場合も多くって、でいくらなんかを とかあの NF コアなんかをあのゴリゴリまたあのハイサットとかスターなんかをゴリゴリ回そうと思うと、まあ、ある程度コンピュータリソースはあった方がいいですよね。でじゃあ、あのー、どういうところから、あのー、手をつければいいかというのを一応お示ししています。まあ、今回のし、あのー、話を通じてですね、まあ、もっと深い解析に興味があるという先生方は、まあ、こういうの、あのー、こういうリソースに手を出してみてはいかがですかという意味合いです。 1つはですね、あのワークステーション、これは効果ですねで。ただサポートもあってカスタムも可能です。まあ、いろんなところであの、まあ、いろんな業者さんが取り扱ってると。であとはあ HPC あ、あれですね、HPC とかのクラウド、まあ、いわゆるサーバーとかスパコンとか言われるやつですけれども、あのまあ、電源サーバーなんか非常にこう親切に。あの まあ、公開いただいてまして、まあ、こういうのを利用する。それから大学のクラスターなんか、もしくはあの、まあ、クラウドサービス、こちらお金かかるんですけど、GCP、AWS、Azure, Azure なんかのクラウドサービスなんかを使うことができて、配、ま、列、あ、からの処理とかは HP HPC で行って、あと可視化だけを手元のラップトップなんかで行う。まあ、こういうのも一つの手なのかなと思いますで。あとですね、私の一つおすすめは、あの自作 PC があの結構あのおすすめで、まあ、そうするとすごく安価で、 サポートはただないです。で、カスタムはむちゃくちゃ可能です。で、パーツの相性なんかで、あのー、無駄な出費もあり得ますので注意してください。ただ、コンピューターの理解には非常に最適なのでお勧めはしてます。あの、ただ、自作 PC に関するご質問はお受けしてません。で、BTO ですね。まあ、あの、まあ、比較的安価で、まあ、こういう、あのー、カスタムで、まあ、ゲーミング PC なんかで多いですけども、まあ、BTO、あの、まあ、 向こうで組んでくれるっていうサービスもありますので、まあ、そういうのを使うこともできます。まあ、要するにあの、まあ、これらの リ, あのリソースを用いてあの RNA のまの、あ、基本的な解析を行うには将来的には、まあ、RAM が RAM ランダマックスメモリがいう 64GB 以上でそれからまあ Ubuntu とかごめんなさい Ubuntu って 限定してますけど、そうじゃなくて、リナックスですね。リナックスは望ましい。で、メモリー HD でどれぐらい積んだらいいですかというあの話で、まあ、あのまあ、積めるだけ積むというのは答えです。データ保護も忘れずに行ってください。冗長性を持たせるバックアップボトル、まあ、この辺りは大事です。はい。で、あとですね、非モデル生物の場合はという。あの ご質問いただいてますけれども、いくらはマウスと人のみの対応、まあ、これ言いましたね、ゲノム配列 と,、えー、っとトランスクリプト配列と遺伝子アノテーションを用意して、自力で解析ツールを回すのが、今のところこの発言手入れのところでは、そうするしかないのかなと思ってますが、実際私、マウスと人以外やったことないので、IDEP 自体はさまざまな種に対応していて、まあ、あのご確認ください。まあデグ の, デグのケース自体はあの、まあ、別に どんな生物でもできるはずなのであのパスウェイとかその辺りの対応ですねその辺りがまあどうするかっていうのが IGP はうまくやってくれるしそ う, そうじゃなくてもまあ比較的デグぐらいは計算できるはずですであとどのように勉強すればいいかバイオインファティックス始めたいけどどのように勉強すればいいのかこれ非常によく聞くご質問なんですけれどもま あ, あの本講習会日本語書籍など様々な参考書が出ていて非常に とっつきやすい時代になりましたあの5年ここ5年でかかなななり変わったたんじゃないいと思いますただしですねやはりこれずっと言ってるんですけど解析にあたって私はずっと言ってるのはこの必ず各ツルの公式サイトを見るようにしてください公式サイトを見るあのこれ非常に大事で何でかっていうとその、まあ、バイオロジーに関して言うと教科書はその まあ、あのその分野であのよく知ってる人が頑張って情報を集めて書くんですけどもそうじゃなくてその、まあ、バイオインフィマティクスはその作った人がツールの作者がもうそのツールにおいてはもう神様ですので、まあ、その神様が言ってることをあのまあ、直に聞ける公式サイトは絶対に見てください。 あのさっきちらっとありましたけども、あのライセンスなどの問題もありますけども、まあ、各ツールの公式サイトにライセンスなんか記載されていると思いますので、あのまあライセンスなんかも含めて、特に企業の方々はあのそういうところチェックしてください。で、またですね、参考文献、例えばあのその分野の論文で面白い解析をしている分あの論文があったときは、そういうメソッドなんかも非常に参考になります。まあ、そういうのも合わせて取り、キャッチアップするようにしてください。 あとはですね、セキュリティの問題ですけれども、セキュリティは、まあ、IDEP にアップするデータ自体は サ, サマリーデータなので、個人情報に当たらないかと思いますけれども、まあ、機密情報であることに変わりありませんので、不安であればセキュアな環境で解析してください。はい、これはですね、あの最初は あ, あんまり思わないかもしれないですけどあの、後々絶対直面するところある、いざ論文にまとめようと思ってこう、あれ やっぱりこのグラフ見にくいなとか、レジェンドちっちゃいなとかあります。きれいなグラフを書きたい。まあ、これはですね、まあ、IDEP に関しては EPS, EPS というファイルで書き出せるため、まあ、イラストレーターとかで文字やレイアウトの修正をしています。で、私は、あのー、実際は、本当の実際は有効な解析を IDEP で確認した後、論文で使用する場合は R で解析をし直して製図していたりします。はい。で、あとは、 えー、シングルセル RNSEQ に興味がある。これ、最初にあの言った方が良かったかもしれませんけれども、あんまり、あの、本, 本講習会では触れません。ただ、あのー、シングルセル解析をやりたいという方々は、絶対にバルクの RNSEQ の仕組みを理解しておいた方がいいと私は思います。で、また、あのー、実例紹介ではシングルセルと統合についても、簡単にご時間の許す限りご説明いたします。はい。 えー、マックを買えば問題ないか数年前までそのマックを買いましょうっていう本があの世の中にたくさんありまして私もそれに重なした一人なんですけれどもあのアップルシリコンに変わりましてですねあのちょっと状況変わりましたであの動きにくいツールがあるので製図用の端末とかその可視化用のツールとあ の, の使用なんかにとどめて、まあ、リモートのコンピューター別途用意するのがいいんじゃないかなというふうに考えております。 えー、感染症の RNA 飼に興味があるという先生いらっしゃいましたけれどもこれは、まあ、あのただのセールスですけれどもあの人に感染するウイルスならあ l u e t o o t h というツールをおすすめしてましてこちらの論文も出てますのでこっちご参照いただければと思いますゲノムデータとの統合に関してはどういうことを指しているかちょっとよく分かりませんでした eqtl 解析スプライシング qtl 解析なんかできますけどこれらはノーコードでは絶対できませんいや絶対かどうかちょっと分かんないですけど、えー、っと基本的にはできないと思ってます あとこれはあの、まあ、ポジショントークでもあるんですけどもバイオインフォマティックス解析はすべて無料でできて安上がりですかとですよねと言われる、まあ、これは私がつけた質問なんですけどあの、まあ、実際頂 い, いてないんですけど、まあ、つけましたであの実際は安上がりなんてことはなくてリソースの維持とか人件費などかかりますので特にです、ね、共同研究先に解析依 頼, 依頼される場合にはこのあたりご注意くださいあのメッセージです ではあの、残りの2つのツールについて簡単にご紹介させていただきます。で、ラナセックですね、こちらはですね、さまざまな、こちらもさまざまな生物質に対応していて、で定量と QC と解析、えーで、解析はデグの解析とビジュアライゼーションと、それからあの、まあ、あのパスウェイ解析なんかができると。で、まあ、定量ステップについて細かく説明させていただいたので、フォローできるかと思いますけれども、 あの定量 ス, ペステップはこの FastP という、あのーまあ、トリミング、自動トリミング使っていて、で、サーモンであで定量してます。で、Deg の解析 d セ s e c イ h r ルブームなんか使ってて、g の o オニッチメントなんかもできると。IDEP に入力できるかどうか試してたんですね。このク u ンティフィケーションだけラナセックでやって、IDEP に入力できないかちょっと試してたんですけれども、まあ、そうすると要するにあのノーコードで、 あの解析ができるので、いいなと思って試してたんですけど、ちょっと注意があってですね、このアウトプット、ここのカウントを拾ってくるんですけど、そうするとですね、なんか1行目のところの最初のタブを挿入しなきゃいけなかった、ここですね、ここはなんかタブが消えちゃってて、ここにタブを入れるのと、あと、アンサンブル ID の枝番号、このポイント1ですね、これを修正する必要があったので、これ、あのー、私の GitHub のページに入れてます。 まあ、GitHub アクセスしますと、まあ、こういうふうに今日、あのー、の資料がありますし、こちら、私の名前のところを入ると、いろいろ今日の演習に使用するデータとか、あのいくらの URL であったりとか、えー、インストール方法なんかも書いてますし、えー、TCR の遺伝子を除くで。ここですね、ここ。これを、あのー、ターミナルで打つとカウントと カウント .tsv というファイルに対してこの、まあ、こちらのコマンドを実行すると、セットというので、このアンサンブル ID のえ、えー、枝番号を消して、またセットであの、まあ、最初にタブをあの挿入して、カウント .mod.tsv というところに新しく書くということができます。まあ、Excel でやってもいいあでも、ポイント1の書き換えとかちょっとめんどくさいかもしれませんね。まああのまあ、いろんなやり方ありますけれども、一例として挙げてます。 この辺のセルの扱い分かんないというときは、あのまあ、冒頭ご説明しましたレシピ本なんかを参照いただくと、また私が書いています、はい。でですね、戻ります。はいあ。で、ちなみにこのブラウザ上で全て解析するの一番大きな問題の一つは、実際ラナセックで 定量されもう大量のデータをアップロードしなきゃいけなくてファスト Q ファイルって数ギガバイトあるんでそれを例えば5件あの10検体とか上げようと思うとむちゃくちゃ時間かかります何もできないんで あ, のあんまりおすすめじゃないのが実際ではありますまあやってみたらいいんじゃないかと思いますでただですねあのテストデータあのこれはですね上で用いたその T セルのデータなんですけれどもこちらを使ってラナセックどうやって動くか確かめたい あの先生方のためにですねちょっとあの先頭のこれ10万行ですね10万行だけ取ってきてファストキーファイルの10万行だけ取ってきてあのちっちゃいファストキーファイルを作る、まあ、こういうやり方も書いてますので、まあ、こういうのを使って、まあ、ちっちゃくしたファストキーファイルで挙動を見るみたいなのも一ついいかもしれません、はい、ちっちゃくしたの実はここにも入ってるのかなここにも入れてますねここ の, あのラナセックのディレクトリに入れてるのでちょっと試してみてもいいかと思います ちょっといろいろ小道そろましたが、アナセックに関してはこんなところです。BioGPs に関しては、これはあの、またこれは非常に作り込まれたものなんですけれども、これはですね、下流解析まで一つのプラットフォームで解析することができる、解決すると。えー、マイラボの得意の人セット解析のデータセットの多さやノートブックの拡張性などが、えー、特徴ですね。 前のラボって、あのエンリッチャーなんか非常に使われ私も非常によく使います。遺伝子のセットなんかをもう掘り込め、いろんな人セットのエンリッチメントを計算してくれるプラットフォームがあるんですけど、そのエンリッチャーっていうのを作っているラボと同一のラボです。まあ、ここの良さが非常に出てるんですけれども、まあ、えー、そうですね、あのユーザーがファスト Q ファイルを投げるとこう、クラウド上でアラインメント、こちらもかけてくれると。でまあ、これはなんか、あの 知らなかったんですけど、エリスアムという、あのまあ、彼らが作ったツールでアライメントされているということです。すべてクラウド上で、えー、解決すると。データセットというところで、えー、というあのページがあるんで、そこからカウントデータを 拾, 拾い上げてくることができます。で、またですね、このツールの面白いところはですね、Jupyter ノートブックですね、基本的に Jupyter ーノートブックの中ですべて 解, あの解析をするという。 まあ、変わったプラットフォームでえーと解析を提供している、ちょっと実験的な、挑戦的なポータルではあります。はい。でですね、まあ、これらのツール、あの公共データに関しては再解析、どれくらい必要あるかというと、実際あんまり必要ないことが多いです。でなんでその必要はないことが多いかというと、この Arts4 ですね。 こちらのデ ー, タデータベースの中に、もうすでにですね、この NCBI に登録されている RNSEQ のデータに関しては、もうあの定量されていてあの、公開されているんですね。だからそれをあの IDEP とか BioGP とかにあの投げ込むことができていて、 あのなのでもう定量済みのデータがすでにもうこのように存在しているのであの、まあ、そういうものを使えばいちいちいくらなんか回さなくても公共データに関しては問題なくいけるかもしれません、はい、ではですね、うん、ちょっと疾患についてお話簡単にお話しさせていただきますで私はですねあの自己免疫疾患をやってましてその中で重症勤務・力症合併・基本選手というあの疾患について一つ ししていましたで、まあ、こちらバイオインフマティクス病態を解くということの一つ大きなあの例としてごお示しできるんじゃないかなと思ってお持ちしております。でですね重症勤務力症ご存じない方々もいらっしゃると思うのでご 説, 説明しますけどもこの神経と筋肉がこう接合するこの筋神経筋接合部というところがありましてここに自己抗体があのここに反応する自己抗体ができてしまって。 えー、実際にこの筋肉に力が入 ら, な入らなくなってしまうこれがあの、まあ、重症筋無力症という筋肉があの、まあ、言うこと聞かなくなるあの力が入らなくなるという病気になっていますで、えー、全身の筋力低下を希望して重症化すると呼吸筋麻痺などに呼吸困難をたすこともあって日本では10万人当たり23人が罹患するとされています。 で、あの、一つ、このじ、えー、研究のスタートになったのはですね、その重症勤務力症 と,、えー、と強腺の非常にユニークな関係なんですけれども、重症勤務力症、筋肉の病気なんですけれども、自己免疫なんですけれども、21% 強戦士が合併すると。で、狭戦士 25% が重症勤務力症が合併すると。で、狭戦士自体非常にレアなあの疾患なので、まあ、これらの、えっ、ー、と、まあ、関連というのは非常に不思議であると。だけど、なんでこう、 まあ、これらが関連するかというのはあの厳密に分かってない状態でした。で、この mg の強選手の中で何が起こっているかというのをの調べたいというところで、バイオインフマティックス技術 rnc を用いて研究をしておりました。 で、共生の中では何が起きているか、これは健常な人の共線の中ですけど何が起き て, 起きているかと言いますとあー、未熟な T 細胞が入ってきて、共線 の, の皮質をぐるっと一周して、あの髄質をぐるっと一周して出ていくと、その中で起こることがこのポジティブセレクション、正の選択と、ネガティブセレクション、負の選択。ネガティブセレクションに関しては、この非常に面白いのは、MTEC という細胞が、共線上皮細胞なんですけど、これが、えー、自己抗原をあえてこう提示して、まあ、それに反応する。 T 細胞は自己反応性の T 細胞だとして除去される、もしくはあの、まあ、マイルドに TCR 刺激を受けると T レグになったりしますけども、あのまあ、そういう仕組みが備わっています。要するにあの、事故に対する寛容を強制 の, の中で、えー、成立させています。で、まず最初にですね、あの使用したのがこの TCGA The Cancer a g n o m a t l a s というデータセットを使っています。このデータセットの中にですね、114例の強制手の 検体で、その中で30例が MG 合併というあのメタデータがありましたので、でそれ以外がノ の, の MG ですね。ですので、あのそのバルクのアルネシークがすでに転がっていたので、まあ、そこから細胞の検体を再解析することで研究を始めました。でまずはですね、PCA で全体のトランスクリプトームの特徴を、えー、見ています。で、そうするとですね、PC1、2で、あのー、 展開すると、まあ、このようにだいたいこれ点1個がサンプル1個あの患者さん1人なんですけども、まあ、MG とノ MG があの、まあ、若干こう分かれるという感じになっていました。でそれよりもきれいに分かれるのがですねこの WHO 分類これ組織に基づく分類なんですけど WHO 分類は非常にきれいに分かれていて、えー、WHO の A、AB、B1、B2、B3、C と非常にきれいなクラスターになっていると。 まあ、つ, つまりですね、m g の m g や WHO 分類は、えー、特徴的なトランスクリプトを用意するということが PCA を用いて分かったと。レグの解析だけから入るとこういうことは分かりませんので、まずこの PCA 全体像を見てやるというのが人のデータでは大事ですね。で次にですね、DSEC2 における m g の m g の, の変動遺伝子の検出を行いました。で、 いくつかの遺伝子変動を見つかって、例えばですね、IL13RA とかあの、ライノジン状態とか、NGB とか、まあいくあの、ギャバレセプターとか、いくつかの遺伝子変動を見つかったと。でただですね、w h 分類などの交楽の要因などの影響があの、まあ、どれぐらいなのか分からないと。で、より全体の遺伝子変動を調べたい。そこで使ったのが、実はこの WGCNA、先ほどご説明させていただいた WGCNA を使っております。 WGCNA を使うとですね、まあ、あの今回、えー、1、2、3、4、5、6、7個のモジュールに、えー、分けることができて、まあ、それぞれこれが遺伝子数、含まれる遺伝子数ですけども、ブラックモジュール、タワーコイズモジュール、例えばタワーコイズだったら1100個の遺伝子、まあえー、イエローモジュール292個の遺伝子、まあ、このようにあの、まあ、モジュールに分けることができて、まあ、そうするとそのモジュールに分けた後にこのラベルをつけて相関解析するんですけども、MG というのはこのイエローモジュールと非常に相関することが分かりました。 でですね、あのじゃ あ, あの、気になっています WH 分類はといいますと、これもダあのモジュールで非常にうまくこう情報が吸収されていて、えー、タ, イタイプ A、AB だったらこのブラック、ターコイズと相関するし、えー、ブルーだったら B1、えー、B2、えー、イエローだったらこの B2、えー、B3、えー、タイプ C だったらもうグリーン、レッドで説明できると。まあ、この PCA の上にこのモジュール の, あのアイゲン、 アイゲンジーンジという言い方をするんですけど、まあ、これを乗っけると、まあ、このように例えばイエローだったらこの辺に鉛立するわけですねここ確かに MG あの後発部位だと、あ後発の集団だったのでここがあの、まあ、MG タイプ の, あの遺伝子発現が高いような集団であるということが分かりましたでじゃあその取ってきて MG 合併のえー はい M、MG 合併の強染者で神経関連の分子の高発現を、えー、ああの認めたという話なんですけどあのそのイエローモジュールをこの解析することでイ エ, ゾイエローモジュールに含まれている鉛立する遺伝子のパスウェイを見るとこの一番高い鉛立を示したのはこのニューロナルシステム神経関連の遺伝子が発現するとこれ非常に意外なことで強染の中であの神経関連の分子が出ているこれ何で起こってるんだろうとすごい不思議なわけですね。 で遺伝子なんかで見てみると、確かに神経関連の遺伝子がエンリッチしていて、さら、まあ、に、あ, の、まあ、あとはあの共生死と合併する神経関連の自己免疫疾患の自己抗体のターゲットになる遺伝子なんかも軒並み出ているということが分かってで、なぜかその神経関連の分子が共生の中で MG の方だけ出ていると。じゃあどの、どの細胞が神経関連の分子を出しているか、次に調べました。でここでですねえー、っと 使用したのは、えー、シングルセル解析です。大体いいバルクでその遺伝子セットというのが定義できてますので、じゃあどういうあのところにそれが落ちるのかというのを、まあ、シングルセルで調べに行きました。実際の MG 患者さんの共生抹消血を1細胞ごとに単理してア RNS 逸クを行いました。で、こちらがその、まあ、結果になって抹、まあ、小血と共生合わせたところで6万、えー、5935の、えー、細胞、えー。ここが T 細胞、B 細胞。 細、えー、細胞胞骨髄系の細胞ととれいに分かれることあのそれぞれの遺伝子発現を持ってきれいに分かれるんですけれども、まあ、結論から言いますとこの胸腺上皮細胞というところにこ の, の1つのクラスターが神経関連の分子筋関連の分子っていうのを出していることが分かって面接してみると確かに MTEC のマーカーの中に細胞質の中にあの神経分子が出ているこのようなあの まあ、特異的な細胞 n 我々あのニューロマス a r m t e c h ということで n m t e c と名前を付けてますけど、まあ、こういう細胞を見つけたと。でさらにあの免疫細胞も非常にきれいにあの例えば矯正の中で肺中心の形成であったりとか、えっと、T 細胞としても特異的なエンリッチ、えーまあ、t レグとか TFH 集団の特異的な、えーまあ、集積なんかを認めると。 でそれから細胞間コミュニケーション解析ですねシングルセルだったらその、まあ、リガンドレセプターのデータベースと統合することで、まあ、NMTEC っていうのはその非常に強いインタラクションを他の細胞子と持っていることが分かりましたし、まあ、あのいろんなリガンドレセプターのペアというのが重要であるその中でまあ CXCL12 と CXCR4 というのが大事だということを示しています、まあととですねバルクの あの統合解析これはま あ, あの皆様の未来のその解析の手札として加えていただけたらなと思うんですけども、まあ、デコンボリューションというのはこの解析でやってます何かと言いますとシングルセルのリファレンスを使ってそのシグニチャージーン、えーまあ、実際にこの解析でシグニチャージーンという取り方ではないんですけどもまあそのまあシングルセルリファレンスを使うことでそのバルクのルネ s ックこのぐちゃぐちゃにしてすりつぶした細胞集団の中にどの細胞集団シングルセルで定義したどの細胞集団がどれぐらいの頻度を含まれているかっていうのを えー、計算することができてでそれを計算してやると、まあ、非常にきれいにこの NMTEC を見るとあの WHO 分類で相別化した時にどの WHO 分類でもおおむねこの MG 青色においてノー MG の人よりもこの NMTEC の頻度っていうのは高くなっていることが分かりましたしあの 関, 連関連の強さでいうと MG に一番相関するのがこの NMTEC であったということが分かりましたさらに、G、ジャーミナルセンター B 細胞や T 細胞なんかがそれに続くと。 いう感じになってましたでさらにですねシングルセルと、あのーまあ、バルクのあるんですけどももう一個の、あのーまあ、統合の仕方としては、まあ、シンプルにその各これがシングルセルの細胞集団ですけれどもそこにその、まあ、あの WGCNA の、えー、遺伝子セットを、えー、乗っけてです、ね、その、えー、集積をスコアリングしてますそうするとですねこのイエローモジュールはですねやはりこの NMTEC にほとんど集積するということが分かると。 あとはゲノムワイド関連解析なんかでいうとあの遺伝的要因に関しては T 細胞や B 細胞に落ちてくるということが分かりました免疫染色を、あのーまあ、行いまして63例の強染紙の免疫染色なんかでもこの肺中心の形成とアセチリコリン受容体抗体化と NMTEC の数が、あのーまあ、相関非常に優位に相関することが分かりまして、まあ、これらを踏まえて、あのーまあ、正常の強染の中で自己抗原を 作っている MTEC があの重症筋無力症強生症の中では異常にこう神経筋関連 の, あの分子を出す異常の細胞になってしまうと、まあ、その中で、まあ、NMTEC っていうのはそのリンパ球や、えー、他の免疫細胞とインタラクトして、まあ、TREG の活性化 TFH の活性化や、えー、B 細胞の活性化なんかを行うとでインジェ t i c ック c k g r o としてはこの辺りが、えー、原因になっていると、まあ、このような、えー こ, と こ, のこのようなことが、えー、強線主学併重症筋無力症強 線, の強線の中で起こっているということを、うんえー、シングルセルとバルクの r n シークの解析を通じて明らかにすることができました。はいまあ、以上ですねバルクの r n シークとはというところから、えー、バルクの r n シーク解析の実際についてそれからあのブラウザーを用いたバルクの r n シーク解析 えー、それから、えーそうですね、その中ではアイデプを特に取り上げてご説明させていただきました。BIOJP、それからランセックについてもあの触れましたし、まあ、実例あの、まあ、出させてご紹介させていただきました。えーまあ、このようなところでですねあの、今日のお話が皆様の研究の一助となれば幸いです。えー、どうもありがとうございました。